こんにちはオランチュリーの美香です今日はガトーショコラを作っていきますまず15センチの型にバターを塗りますバターを全体的に塗りましたらうち粉をふるいましょううち粉は強力粉を使っています強力粉をふりましたらクッキングシートを敷いてくださいバターとチョコレートを湯煎で溶かしていきますその間に生地を作っていきましょう卵3個を割り入れていきます ミキサーの羽でよくほぐしてから、卵黄と卵白をしっかり混ぜ合わせます。混ざりましたらグラニュー糖を加えていきます。高速でしっかり泡立てていきましょう。ボールとミキサーは少し傾けてあげると泡立ちやすいです。かなりもったりしてきたのがわかりますか そろそろ生地の状態をチェックしましょう一度止めてよく混ぜます混ぜたら羽に生地を絡めるように持ち上げてどんな風に落ちてくるか見てみましょうか一回溜まってほとっと落ちますこうなれば泡立ち完了ですでこの後少し気泡を整えていきます低速で 1,2 分ゆっくりとミキサーを動かしてください粉類を加えていきます 薄力粉三十グラム、私はドルチェを使っています。ココア、無糖のココアですね、二十五グラムです。ふるっていきますが、ここで一度ココアと薄力粉を混ぜ合わせるようにして入れてあげると。卵の方の生地と混ぜやすいです。一度お粉類を全体的に広げてから混ぜていきましょう。コツですが、一時から七時にゴムベラを持ってきて、九時でひっくり返していきます。 底の部分をね、すくうようにしっかり混ぜていきましょうもし慣れてきましたら両手でやっていきます左手は11時ぐらいから6時に動かします久しぶりにケーキを作ったのでちょっと混ぜすぎちゃいましたね多少粉気が残っている状態で一度ストップしましょうバターとチョコレートは溶かしてから50度ぐらいまで温めてから使っていきますしっかり混ぜてから生クリーム 30g を加えていきます そ こ, こから入荷するまでしっかり混ぜてくださいゴムベラでワンクッション置いてから加えていきます底の方からしっかり混ぜていきましょうバターとチョコレートは重いのでそこに溜まりがちですのでしっかり混ぜていきますツヤが出てきましたら刻んでおいたチョコレート 30g から 50g 加えていきます型に入れていきます少し高めのところから自然に流し入れていきましょう 最後の方は、チョコレートや泡が潰れていたりとかしますので、型に近い方ですね。端の方に注ぎ入れるようにしてください。ちょっと色の濃いところがあるのがわかりますか数回 た, たき落としてから焼いていきます。170度で20分から25分です。20分で一度様子を見てみましょう。 一度出してみます竹串で刺してみましょうはい、この状態だとまだちょっと焼きが足りないのでもう少し追加していきます今日は5分追加していっちゃいますね5分経ちましたもう一度生地の様子を見てみましょう竹串で刺してみますはい、このくらいつきますこのくらいなら OK です もう少しついててもいいくらいですね。軍手をして肩の周りを叩きます。で、型より高いものを用意して乗せましたら、周りのね型をそーっと下ろしていきます。あら、今回あれですね。バターがちょっと足りなかったですね。はい、持ち上げて移します。底を外していきます。ペーパーは冷めてから外していきましょう。 どっしりしたタイプがお好きな人は、しっかり混ぜましょう。ふんわり仕上げたいときには、混ぜすぎないように気をつけてください。今回私はミルクチョコを使いましたが、大人っぽく仕上げたいときにはビターチョコを使ってください。粉糖を振らないでカットしちゃいましたが、ぜひ粉糖を振って仕上げてくださいね。作ってみたいと思ったら、チャンネル登録をしてくれたら嬉しいです。